今回はプランクを腹筋に3倍効かせる方法とししてて紹介していきますプランクのいいところは腹筋と違って首や腰が痛くなりにくい疲れてきた時に腹筋運動っていうのは力んでしまってどうしてもお腹の力が肩や腕足なんかに逃げてしまいますそこでプランクっていうのはすごく止まっとくだけなので簡単で効果的に効かせられるんですが実はつま先開くだけで通常のプランクよりもさらにお腹に効くんです動画を見ながら一緒にやってみてください はい、皆さん、こんにちは。タートルです。 今回ですね、つま先開いたプランクをするだけで、通常の方法よりもお腹に3倍効かせやすくなるんです。なぜかというと、通常のプランクはどうしても重心が前に行きやすい。重心が前に行くとお腹にかかる力が腕にかかってしまうので、そうなるとお腹が疲れる前に肩がだるくなってしまう。そういう感じになります。そこで今回、つま先開いてプランクするだけで、しっかりお腹に重心がかかるので、通常よりも短い時間。今回たったの20秒。 秒で腹筋にしっかかり効かすことがででききてきますですが一つお腹に効かすすポイントがありますそこを今回はタオルを使って解説しますので今からすぐある方は取ってきてくださいない方は手を使って確認できますのでそちらでも OK ですそれでは紹介します通常のプランクはこのようにキープするんですけどもお腹の力が逃げてしまう場合が体が前にお尻が上がるそうなると腹筋に力がかかりません そこで今回はちゃんとしたお腹に効かすお尻を締める感覚を身につけるために腰にタオルを敷いて寝っ転がります普通に寝た場合は多分タオルが抜けてしまうと思いますこの動いてしまうタオルをしっかり骨盤を立てて抜けないようにタオルがスポッと抜けないように 骨盤を立ててお腹を締めとくってことをしなければいけません。このタオルが抜けない状態を作ってプランクはキープしなければお腹に効かすことができないんです。これはまず20秒間タオルが抜けない状態を作ってください。タオルない方は手をね腰に当ててみてもらって手を潰す感じで骨盤を立てるっていうね感覚を手が入らないように感覚を作ってください。これをまずタオル抜けない状態で20秒です。 それではいきますスタートタオルがねこのように抜けないようにお腹引っ込めたままでどっちに引っ張っても抜けないようにしておいてくださいこの状態でも結構辛いですよねしっかりお腹引っ込めてはい OK です今度は四つん這いです今と同じ腰の感覚を腰を 床につけるイメージでおへそを自分の顔に向ける感じですこれを20秒間作ったままキープですこの状態でキープですそれではいきますスタートお腹を引っ込めて肩甲骨が上がらないように肩甲骨を落として腰だけ丸めておきますずっとお尻を締めときますふう結構辛いですよねこれねうま力入ったままですからね よし、OK、最後は、つま先を開いたプランクです。足は肩幅ぐらいに開いて、足の内側を床につけます。これで、うつ伏せになった状態で、肩の下よりも腕を少し前に出して、これで体を持ち上げます。これでお尻を締めてキープです。もし、肩の下より手を前に出すと、体上がらないよって方は、肩の下に手をついて、体を浮かしてください。うつ伏せでできる方はこういう感じ。体が上がらない方はこういう感じです。手を前に出して、 やった方がよく効きますす秒です腰痛くなったら無理せず降りてくださいそれではいきますスタートこれでキープお尻しっかり締めてあきつい頑張ってあと少しああオッケー、OK いやどうでしたか皆さんあと2セットですよ頑張りましょうそれではいきますスタート来いさあ来い腹筋の疲労来い頑張って息しっかり吐いてくださいお尻締めてよし OK ラストです やりたくないけど頑張りましょうそれでは行きますスタートすでにつらいおみんなっちゃうどこがつらいかわからないあうおーオッケーだーう ほ, ほ, ほ腹筋 お疲れ様でした。いや、今のね、初めに2種目、お腹に力入れる感覚っていうのをやるだけで、プランクでしっかり効かすことができたと思います。今回たった20秒3セットしたんですけども、やはりお腹が疲れにくい。そういった方は、とにかくお腹に力を入れて、お尻締めたままでキープしてみてください。プランクは、お腹にちゃんと力が入ってるかどうか、重心が前に行きすぎてないかどうか、そういったので、全然お腹に効く感じが変わってきますんで、お腹にしっかり効かせたいよ。腹筋だと首や腰が痛いよっていう方は、もうこの ランクいっぱいやってくださいはじめの2種目をちゃんとマスターできれば腰が痛くなりにくいので動画を見ながら何度もやってください頑張ってやったよお腹効いたよ効かなかったよっていうのはよかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしてください今回もご視聴ありがとうございました